ステップ3。コヘレント状態の性質。まずは、コヘレント状態が直交になっているかどうか、ちょっと見てみましょう。まずは、数状態としては、それが直交になっている と, との前提なんですが、それが、bra n ケット m イコールデルタ nm になっているんですね。n イコール m の場合には、それが1になっているんですが、n と m はイコールのではない場合には、これは0になっているんでしょう。 そして、2つのコヘレント状態の内積はどうなるんでしょうで、えっと、1つの状態はそれがバーベータ と, としては、そして、ケ e t a a l にして、それの内積それを取るためには、まずはこれが、まあ、2回の相案なんですが、n と m は0から無限まで、そしてこれが、まあ、右側には nm の内積になってるんでしょう。そして、これの、 前の項としては、e のマイナス2分の1の α 絶対値の事情、マイナス2分の 1β の絶対値事情になるんでしょう。そして、この右側が、これが n とは m はイコールではない場合には0になりますから、それが1回の相和には簡単にすると、この 状, 況状態に残るでしょう。そして、これが、 もうちょっと計算すると、こういう表現が出てくるんですね。そして左側が E の2分の1の β ス t ー r α β α star 乗る e のマイナス、e、2分の 1β-α の絶対値の次乗になります。そしてこの β と α は複素数なんですけれども、そのスターの意味は公約 な, なので、 ベータスターアルファマイナスベータアルファスターには、これの残りの部分は共分になってるんですね。そうすると、これの E の何とかの共数になってるでしょう。そして、これがイソになるんですが、それの振幅 が, が, が変わりません。そしてこれも、これは、 ベータ -α は0 の, の場合 で, でも0以上の場合 で, でもこれがゼロこの e の難乗には0になりませんので必ずこれが0にはなりません。そしてコヘレント状態 は, は直行にはなってません。そして揺らぎをちょっと見てみましょう。そしてそれが、まあ、位置の演算子と運動量の演算子なんですが とりあえずまずは、この q-hat と, と p-hat で、これが1と運動量になるんでしょう。そして、まあ、いつもの使っている、これが、a-hat と a-hat dagger なんですが、そして、右側の p が、それが -i A、a-hat-a-hat -A dagger なんですが、2つともかける、√2 分 の, の h-bar になっているんでしょう。そして、これが、 一次の積率なんですが、それが平均なんですが、q h a t alpha がこういう表現になります。√2h-bar とその α の実部。そして、q-hat 次乗の平均を取ると、まあ、これが分散なんですけれども、これが2 h b a r るその実部の次乗プラス、 2分の1の H bar になりますそして、これが、ΔQ は必ず、2分の1の H bar のルートになるんですね。そして、これが、1なんですけれども、運動量の計算は全く一緒になりますので、これも ΔP は一緒になりますから、ΔQ、ΔP イコール、2分の1の H bar になります。 そしてこれが最初不確定状態になってるんですね。そしてこれが、まあアイ、ハイゼンベーグー不確定の方式には合わせるでしょう。そしてこれが位相空間の表現にしたいんですが、これがポジション・クワデューチュア・モメントム・クワデューチュア。置の直行、うん、位, 位相と 運動量に直行いそうになるんですが、そして、これも、この先の表現なんですが、これが、x 1トの α イコール実分の α、そして、x 2トの α イコール α の共分になるんですね。それから、Δi イコール2分の一と、Δx は二分のになるになります。 そして、これの平均には座標には使いたいんですが、それがアラガンド図としては書くと、こういうふうになります。そして、これが横軸はアルファの実部と縦軸はアルファの胸部なんですが、そして、これがアルファ状態を書いて、そしてこれが丸を書くんですけれども、この丸の大きさが、それが まあ、これが一点だけじゃなくて、これの分布として 表, 表示するんですけれども、この丸の大きさが、デルタ X イコールまあ2分の1と、デルタ X2 も2分の1になります。そして、これがアルファの状態なんですが、ベータの状態は、まあ、同様には別 の, の, の数になってるんですけれども、そして、この真ん中にはこれが、 真空の状態になってるんですね。Vacuum state は ket0 なんですけれども、それがまあ、そのゼロのところには書くんですけれども、これ も, もうあの大きさがありますよね。そしてこれ が, が必ず、それだとほかのコヘレント状態と の, と の, あのそれの関係にはこういうふうには書けるんでしょう。そしてこれがコヘレント状態の性質でした。